Thank、you SXRD パネルは高精細・高コントラスト表現に適したソニー独自のデバイスで映画館・ホーム向けのプロジェクターで使用され高い評価を頂 い, いております新型 SXRD パネルでは光の反射率を上げつつ反射面の平坦性を向上しさらなる高輝度と高コントラストを実現しまし た, また パネルドライビング技術の大幅な向上により繊細な色再現や階調表現が可能になりました今回高密度実装された最新のレーザーダイオードと新開発の光源冷却システムを搭載し大幅な小型高輝度化に成功しましたまた高反射率かつ変更乱れのない新開発の光学システムにより 高コントラストと高輝度・高色域を両立し従来モデルよりも高いカラーボリュームを提供します X-1 Ultimate for Projector はグラビアで培った技術をプロジェクターへ最適化していますオブジェクト型超解像 HDR リマスターにダイナミックレーザー制御を組み合わせ高い解像感とコントラスト感 豊かな色再現現ををご体感いたただける次世代の画質を実ししました新たに開発した投射レンズはフラッグシップモデルのみに搭載されている ARCF レンズのフローティングフォーカス機構を採用することでどのような投影サイズで投射しても画面の中心から周辺まで高精細と高コントラストを実現しました。